メファ、流星メファ、乗車機関車の明治2か月についてお越し頂戴。 小り の, の際は足元にご注意ください。 Thank <laughs> you. よいかん。 何 は左側です。ドアから手を離してお待ちください次は県総合運動場です野肌さん総合さん 市古町自動車学校へお越しのお客様はここでお降りください警察の防犯協会から藤米さんにいての 次は長沼です、保険のパトラーはアーティの静鉄技術、室静電保険室長へリニューアル・ジェ5階バークイズ動岡3階に沖縄リゾート次第代最大のモンタリーは新車も中古車も全ておかしです。 you、yeah. I'm gonna go. 江崎 で, で美容のプロフェッショナル静岡県美容専門観光へお越しの方は桜川にお越しください。東京商売を 皆様に感謝の気持ちを込めて合言葉は34オ ー, ホー 自動化製菓学園、自動化製養子園、自動化体制中学校、自動化体高等学校は、それぞれ、現地ゲームで打診できるのは、教育課題だろう。 ーーラファー手紙手呂なるーンスいーで静岡美大専門学校は日き上位臨時側にございますお出口は左側ですドアから手を離してお待ちください<笑>次は臨時通岡終点です、はい やみには当日駅のほう1分本日は鉄鉄電車をご利用いただきありがとうございましたまもなく新静岡終点です車内にお忘れ物のございませんようお知らせ願いますジャストライン各路線高速線ご利用のお客様はお乗り換えです GKTMO ジャストライン お出口は左側です。<音声><音声>